これまで演舞に携わってきた方そして演舞を作り上げる六代目ゆりもんじゅみんなの思いを胸に精一杯演舞させていただきます翡翠の世界観を作り出す幕や道具にも注目してどうぞご覧くださいこんにちは日教大学予さ会連れゆりもんじゅと申します六代目初の審査で最後まで残ること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 白夜の空に生まれいずるは時は神を花の都にて ここにリマンズ5代目世界七福神農家ので人を愛し愛される役者党の馬で言えたい I'm so sorry. 三三 タ, タ, タルは地獄へず三品よしで札にしたい。 ありがとうございました。